こんにちは仙台市大八角を中心に活動している今年で結成24年目の南仙台桜くら市です桜の可憐さ優雅さ獅子の力強さを「スズメ踊り」と「イいたらシの調べに乗せてお届けいたします感謝の気持ちを込めてそれでは踊っていただきたいと思います南仙台桜くら市で「桜と獅子」